はいどうも6代目です今日はですね当店の主力ブランドハガクレ畳、えー、当店のランクから言うと緑帯クラスになる畳表を紹介いたしますこれがですね、えー、佐賀県で採れているいグサでできた畳表ハガクれ畳用の畳表になります、えー これですねあの、佐賀県の宮城町というところで折られています畳表はいぐさの生産者さんが刈り取って泥染めして、まあ、そして折ると一年を全て農家さんがします意外と畳屋さんが畳表を折ってるとか思われてる場合がありますけどそうではありません農家さんが折っております、えー、この佐賀県産ですね、えー がっちりと丈夫ないぐさでできてて、ほんと一般家庭には一番おすすめのランクです。将来的に裏返しも考えるならば、この葉隠れ畳ぐらいのクラスからやってくれるとありがたいです。やっぱり、ある程度厚みがあって、がっちりしたいぐさだと、後々の裏返しも綺麗ですし、まあ、実際使ってて、えー